皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月3日。我々のメレアーテ様の声優さんが発表されるまで、まだ日数がありますが、馬娘で聞いたような気がします。というわけで、大穴予想いきます。サイレンス鈴鹿役の、河野まりかさんです。もし当たっていたら10ゴールドずつください。かっこ笑い。今週のパニガルムで、不思議なすれ違いが発生しました。 早速小箱を開開けけよよううとしましまたが、ここででは開けられないようです。やはりここは特殊なエリアということなんですかねでは外に出て不思議な小箱を開けようとしましたがここでもダメでした町や城の中で使おうと言われるということはもしかしてここは町の中ではないということなんですかねここはモンスターのいる外のフィールドと同じ扱いということなんでしょうか試しに死んだふりを使ってみましたがなるほどやはりここは外のフィールドだったんですね